ファン serious now. How many DQs? スズキ君、どうしたらいいのか シリーズ俺らにとって試練かもしれないよああいろんな意味でいろんな意味で俺たちにとって試練かもしれないだけどこのシリーズ中にだ必ず俺たちは正々堂々とスリーカウントで勝ってみせる<音楽> OK ショの言った通りだよあ風は 3K でスリーカウント取ってやるよああ 毎日 DQ でさ、毎日 DQ で本当に、あ, あ、マイクで行かれたりさ、食われたりさ、ああ今日なんて、ね、金引き高に買ってさ、DQ で DQ っていうか、ドキュンだよ、ね。れ、ツーキングはね、あれ、ドキュンなつもりだよ、あ, あ、もう怖いよ、ああドキュン怖いんだよ、だから早く、はい、終わりにしてやるよ、三つ取ってやる。 <笑>おバカじゃねえなお前らおいついにどうやっても俺らに勝てなくておい破れかぶれか黙って破れでやられてればよ反則勝ちできたのによおい反則負けか今度は破れかぶれだよいよいよだなお前 ら, お, 前らおいもういいよメキシコでもプエルトリコでもよ北極でも南極でもよ火星でもどこでも行ってこいよまだやんのかまだやんのか最後何個残ってんだまだやんのかあついにてめえらも手がなくなって破れかぶれだなおい 一回も俺らに勝てねえじゃねえか一回でも俺らからワンツーやったかクソったずだなしまいにゃ狂気でレフリー殴りやった最低の野郎<笑>おいどうするお前らこのまま俺らに一回も勝てねえようだったら1年いや2年3年海外帰れあそれぐらいてめえら条件のんでみろじゃねえと俺らだって面白くてやってらんねえよ ンンデンだよてめえらのとこやったってよ3年海外行くかそうだ3人でピンクのタイツでも履いてやり直せ。